こで踊れることをあの踊り子一度大変ありがたく思っております見に来ていただいた皆様に楽しんでいただけるよう精一杯踊りますので、えー、手拍子で応援いただけたら幸いです踊り子の素敵な写真収めてあげてくださいレトロック準備いいですかそれではご披露いたしますレトロック2021タイムカプセルほっ 「特別な毎日」 強く!」 どうもありがとうございました。